でですね今度、その自分たちの仕事をね今の3つの要素でちょっと分析をしていくんですけど、そのためのちょっとツールを紹介したいと思っています。それあの5分表っていうのがあって、これはあの Excel なんですけど、その Excel を使って、えー、自分たちの仕事を1回分析してみましょうってことですね。で、えー、っと次の、ねえー、UVEN のベーシックの講義って2週間後ぐらいに予定されていると思うので。 その2週間の間に、ご営業日ですね、ご営業日、まあ、月、火、水、木、金っていう、まあ、1つ の, あの仕事のサイクルってだいたい1週間ぐらいで回ってるんで、月、火、水、木、金ぐらいを1回ですね、5日間、ご営業日をサンプリングしてみてください、どうなってるかっていうね。で、えー、月、火、水、木、金って言ってるのはなんでかっていうと、大体いい月曜日っていうのは会議が多かったりするわけですよ。 で火曜日とかまた水曜日でなんか定例的になんかこう回ってるものがあったりするの で, で月曜日だけ取っちゃうと会議で終わっちゃったみたいな話になっちゃうので一応月か水木金というねところで一回サンプリングしてみると大体まあ平均して見えてくるんじゃないかということです。でその5表をつけてみるとですねえ仕事の中身がどれだけ価値があるかということが実際見えてくるのでまあ今感覚で皆さんおっしゃってますけど実際事実でものを見ると。 まあ、トヨタ流の言う方ですると、現地現物、事実で物を見るっていう考え方ですから、それをまずデータをベースにして語りましょうということですね。で5分表のフォーマットっていうのは、これまた皆さんにお配りしますけど、エクセルで作られていて、これのちょっと説明をしたいと思います。で5分表って言ってるのは、刻みが5分なんですね。5分刻みで書いてあります。なので あのこれ5分ごとに付けるんじゃない、5分ごとにね、みんなつける、勘違いしますけど、時計のメモリと一緒で、いわゆる今、どこを指しているのかとか、いつから始まるのかって書くときに、細かい方が線引っ張りやすいんですね。なので、一応5分ぐらいっていうところで目安として作ってるだけで、刻んでるだけで、5分ごとにつけてくださいじゃないですか。これ、よく手帳、システム手帳なんかで、何時から何時まで何やったかってこう線引っ張ってたりするじゃないですか。あと同じ使い方でですなので えー、何, 時 何, 時 何, 何時から何時まで何やったかっていうのをコントロール C とかコントロール V でね、これ、文字を貼り付けてもらって、何時から何時まで何やったかっていうのをコントロール C、コントロール V みたいな感じで、ボーンと貼り付けてもらえればすぐ引けるので、そういった形で作っていただきたいと思ってます。で、これ、左側にですね、今あるのが、これ、計画の時間です、これ、アクションスケジュールって書いてますけど、ここ、計画の欄ですね。 で、その予定ですね。で予定の欄は、省略していただいてもまあ結構なんですけど、書いてみるとですね、また面白いんですね。予定と実績がずれてくることが多々あります。で、その予定と実績がずれてきたときに、なんでずれたのかってことなんです。で、そのずれる理由っていうのもあるはずなので、そこもちょっと書いていただいたり、メモ書きにしていただくと。 いうことが気づきとして出てくるのであの、できれば書いていただきたいと思います。で、一応あの、この資料を皆さんにお配りするので、あとはた、あとあた僕のビデオがありますから、それを、えー、見ていただければいいかなと思います。で、1日つけるじゃないですか、こう引っ張ってねあの、コントロール C、コントロール V みたいな感じで。で 最後にあの仕事が終わったときに分類してほしいんです。この分類っていうところに、ですねちょっと見えづらいですけど、賞味二重無駄休憩って書いてあるんですね。で、このどこに分類されるのかっていうのを最後に1を立ててほしいんですね。で、そうすると自動計算あのされるようになってて、何パーセント、賞味何パーセント二重っていうのが見あの出てくるので、自動的に。なので、これを最後に分類してくださいと。 でこれ、ちょっと例として書いてあると説明しますけど、例えばさっきのスケジュール、1日のスケジュール率案、朝礼とかっていうのは、これ、負帯ですね。なので、負帯のところにフラグが立ってます。で、マニュアル作成っていうのは、賞味、賞味作業なんですね。ところが、ここのメールとか電話っていう欄に1立ってます。なので、先ほどの質問にあったように、メールとか電話っていうのは、負帯作業なので、ここの、 右側のですね、賞味作業のところが実は負担になっちゃって、いちいちに変わっています。で、メールとか、えー、電話終わったら元に戻って、えー、マニュアルの作成に入るので、これ1、賞味作業が立っています。で、仕事してたら、この割り込み作業ですね、発生して、課長から呼び出されたとか、質問を受けたということで、ここで負担作業に変わっています。なので、こうやって細かく見ていくとですね、賞味作業って実はあの別の割り込みがいろいろ発生していて、 えー、作業が、ね、連続していないっていいいなとうころも見えてきますでメールと電話に関してはあの、まあ、1回ね1分とか2分でももう5分として扱って位置を立ててくださいでちょっと長く5分以上電話したりメール処理してたらそれはそのかかった時間を死者5分じゃないですけどその5分の中でどっちかに倒して、えー、書いて頂けつけていただければいいかなと思います というところで、ちょっと、えっ、ー、と、5分表を出しして説明しますが、実際にですね、今のところで何か質問あります ?5 分表に関して。いいですかちょっとじゃあ共有しますけど、実際のちょっと Excel 表を共有します。 こ, のシートですね、ここに、こうやってあります。で、これ、あの実際予定作るときにですね、こういうのになかったとすると、ここでコントロール C で、あとはここでコントロール V でベッド貼り付けて、で、ここまでマニュアル作成ってやってもらえれば、すぐ作れると思いますし、このあの、 実績の欄の右側ですね、ここの右側は割り込み作業ってちょっと書いてありますけど、ここは割り込み作業の欄になってきます。なので、まあ、こういった形で付けていくとですね、実際、ここちょっと全部あの内容書いてませんけど、付けていくとですね、これ1日分のシートがあるので、ここに最後、こういった形でですね、 えー、このコマ数、一応、エクセルで自動計算するしてありますので、賞味のコマ数が何個もあった、負債のコマ数が何個もあったということで、実は賞味率がこの場合だったら 29%、負債率 71% みたいな感じで出てきています。で、えっとまあ、気になった点ですね、なんかあれば、あこういうところちょっと書いておいていただいたり、このコメントのところですね、コメントのところでこう資料を出し、探すのにちょっと1分かかっちゃったとか。 不明な点があったので担当者に確認したとか、なんかこう、割り込みとか、なんか証味作業を中断するようなことがあったら、記載しておいてくださいということです。こういった形でちょっとつけていただくんですけど、できそうですか、皆さん。大丈夫ですかなんか質問ありますいいです大丈夫 ね、これ、シートをこれコピーして、あのこうやってコピーして、いつかご営業分あの作っておいてくださいね。シートコピーしてもらえばいい。じゃあ、これは説明が終わりと。